どうも皆さんこんこにちはケンです今回紹介するのは東京・目黒区に本社を置く株式会社12ストーンから発売されているヨカテントを紹介したいと思いますこのテントは発売以降 Amazon、楽天ヤフーショッピングどのサイトでもランキング1位を獲得しており入手困難な人気のテントですこれからこのヨカテントを紹介していくんですけどもどんなとこがヨカテントなんでしょうかまずはこのテントの特徴をさらっと紹介したいと思います1つ本体ポールなどを全て含めた重さが 1950g とワンポールテントならではの軽さとなっています 2つテントの表面はシリコンの撥水加工裏面は PU コーティングとなっています表面がシリコン加工なので安いテントの PU コーティングに比べてコーティングの耐久性が高くなっています3つファスナーは止水加工のものが使用されていました4つヨカテントの大きな特徴はこのリフレクターですテントの外周をぐるっと囲んでいるので暗闇の中でも自分のテントを見失うことがありません5つ 薪ストーブを使ううことがができるように煙突穴が設けられています6つテントの底面部分には短いですがスカートがついています7つ付属のポールはカーボン製で高さ調節機能がついています牧師テンでの弱点や知っておくべき点は2つありました1つ目はこのテントペグが付属していませんつまり自分でペグを用意する必要がありますこの点はペグを持っている方にとってはいい点ですが 持っていない方は別途ペグを用意する必要がありますちなみにペグは最低8本必要ですロープを張るならプラス6本で合計14本必要でした2つ目はインナーテントを付属していないし純正のインナーテントも発売されていないということですインナーテントが欲しい方は別途他のメーカーのものを買う必要があります今動画で使っているインナーテントの詳細は概要欄に貼っています ってことで早速、ヨカテントを袋から出して詳しく見ていきましょう。収納時の大きさは直径 15cm、長さ 50cm で、2人用テントと同じぐらいの大きさです。袋から出すとこんな感じです。付属品はテント本体、メインのポール、ロープ6本のみです。ポールの直径は約 2cm で重さ 276g、テントが 1580g、ロープが6本で 38g でした。 早速床テントを組み立てていきましょうワンポールテントの一番の特徴は設営が簡単だということです組み立て方は1設置する場所を決めてテントを広げます2テントの隅4箇所にペグを差し込みます3カーボンポールを差し込んで1本にしていきます4テントの扉を開けます5開けた扉からポールを差し込みテントを立てます 6一旦扉を閉めます7残りの4箇所にペグを差し込んでいきますこれでヨカテントの完成ですワンポールテントの組み立てに慣れている僕で約2分程度で組み立てすることができました風などの状況によってベッドロープを張ってくださいペグダウンできる箇所は赤い丸の8箇所ロープを張れるのは青い丸の6箇所でした早速ヨカテントの外見を詳しく見ていきましょうテントの上部2箇所に通気口があります 中に硬い板が入っておりマジックテープで固定すると通気口になります通気口は反対側にもついていますその隣には薪ストーブ差し込むための煙突穴があります普段は閉じておいて煙突を差し込む時だけ開けることができます穴の大きさは約 8cm でもっと大きくしたい時はハサミで切って好きな大きさにすることができますちなみに直径 6cm の煙突だとこんな感じになりました 開けたこの部分はくるくる巻きにして上に固定します実際に煙突を差し込んでみるとこのようになりますこのペラペラの部分が煙突と蓋が接触するのを防ぐ役割を果たしてくれていますちなみに煙突穴の高さは地面から約 135cm テント自体の高さが 175cm なので煙突の長さは最低 180cm 以上欲しいかなと思います扉を開けてみましょう扉は前後2つあります 前の扉の片方を開けるとこんな感じです開けた扉はくるくる巻きにして横に固定できますこの固定部分が2つあるのはとても嬉しい点です両方開けるとこんな感じ後ろの扉も開けるとこのようになります今まで多くのワンポールテントを触ってきましたが入り口が前後についていてなおかつ両方ともバッと開けられる扉を装備しているテントは意外と少ないんです 換気もしやすいですし状況に応じて出入り口を変えられるのはとても便利ですこの点が床テントの気に入っているポイントです床テントの中を見てみましょうテントの中はとてもシンプルで余計なものは何もありませんテントの上昇部分にはランタンをかけるフックが2つついていましたただフックがあるのは高さ約 170cm あたりなので手元を照らしたい場合はランタンフックなどを使用するといいと思いますテント内に僕が寝てみます 1人であれば薪ストーブがあっても余裕そうですこのテント2人用のテントなので薪ストーブがあっても2人とリュック2つを入れても横になることができました薪ストーブは荷物がなければ3人横になれないこともないですが現実的ではない大きさかなと思います各部の大きさは270145175270です耐水圧についてですスペック上の耐水圧は 2000mm となっています テントに水をかけてみましたがシリコン加工により水を弾いているのがわかるでしょうかテントの縫い目には全て防水のチームテープ加工が施されており防水性は高そうですこういうところで分かったでしょうかヨカテントの紹介でしたということでフリートークなんですけれども、えー、このヨカテントさ、えー、触ってみる最初の印象なんですけどめちゃくちゃちっちゃいなというふうに思いましたまあ2人用のテントということで、まあ、そんなに広くないということは分かっていたんですけれどもで思ったよりでもこの組み立てた時の 小ささっていうのは、ああ、ちっちゃいなという風に感じました。まあ、床面積自体が小さいっていうよりも、高さがないなっていう風な印象です。ここ、僕の今、目線の高さなんですけども、ここ、トップが175センチなんですよね。なんで、身長が高い方は、自然的にこうかがまなきゃいけないし、まあ、こうテントの中で、こう、快適にこう立ったまま、こう、なんかするみたいな感じのことは、え、できないです。なんでね、あのシークアウトサイドのレッドクリフとか、島のとかと比べると、 まあ、同じような大きさ、収納時の大きさは同じぐらいだけれども、まあ、ちっちゃいなっていうふうな印象です。えー、ヨテントいいなって思ったところが、えー、いくつかあるんですけど、まずこの色がめっちゃかっこいいですよね。えー、今日はちょっとあの、手伝ってもらってるんですけども、まあ、彼らも横テント色がいいっていうふうに言ってたんで、まあ、オリーブではない、えー、緑色ではない、茶色でもない、なんかこう、カーキ色みたいな、ちょっと独特な色してるんで、ティピーテントって色々被りがちなんですけども、まあ、ヨカテントは、色で、なんか、 差をつつけられるるななといいいう風印象ですですす通気口が2つあるのもいいですねこういった TP テントって普通1個しかなかったりするんですけれども、えー、通気口はこことあっち側にもついて、えー、素晴らしいなという風に思いましたで、えっと、このまき、えー、ストーブ の, そのストーブジャックなんですけどもこれに関してはちょっと、まあ、微妙かなという風な感じです正直言うとあの、えー、バンチグルスブラックオークラのやつと全く構造は一緒でもともとこう何ただの穴が開いてるところに えー、このストーブジャックを付けてるだけなんですけども、うん正直めんどくさいですね。今僕は、えー、蓋を開けようとしたんですけど、今僕はこのストーブジャックの蓋を、僕はこのストーブジャックの蓋を開けたかったけれども、えー、っと、この蓋を開けると、必然的になんかこの下のこの部分、これ取り外しているんですけど、この部分もね、あの、取れちゃうんですよ。マジックテープなんで。なのがちょっとめんどくさいなっていう感じですね。 でテントをピンと張ってる状態だと、まあ、こんな風にねあの次ねストーブジャックをこうつけれなくなるんですよねテントがピンと張ってるんで、えー、マジックテープが届かなくて、えー、組み立てというかストーブジャックを再貼り付けするのがすごく面倒なんでちょっと面倒かなというふうに思います、えー、ただストーブジャックを使わない時期今、まあ、真夏なんですけども真夏とかはあえてこれストーブジャック取っちゃってなんか普通のこう通気筒としても使えるっていうのは、まあ、すごくいいかなというふうに思います、まあ、窓ですね えー、外から見ると、えー、中から見ると、えー、こんな感じです。こんな感じの、こう、窓になるんで、まあ、これは、えー、いいかなというふうに思います。まあ、ただ、別に、これだと、えー、ブラックオークラー、ワンチグリスのブラックオークラーが1万円ぐらいで、同じような、機能、持ってるんで、まあ、正直、よかえー、ヨカテントじゃなくても、まあ、いいのかなというふうには思います。まあ、あの、ブラックオークラーとかね、えー、ブラック、えー、ブラックオークラーとか、えー、ワンチグリスの方は、まあ、1万円で、デストブジャックの、 これとかも1000円でとか言って言って全く同じことができるんでまあ絶対この床テントじゃないといけないというわけではなさそうですね床テントの一番気に入っているところはまあ、今この状態なんですけど入り口が2つあるっていうことなんですよね TP テ, テントってたくさんあるじゃないですかワンポールテントたくさんあるんですけども入り口が2つあってしかも2つともこうやって左右に、えー、開閉できるっていうのはあんまないんですよね まあ、例えばさっき言ったブラックオークラとかは、えー、片方しか、片側しか入り口ないですしで、意外とこうやってね、入り口が前後にあるっていうテントってあんまないんですよね。で、なんで入り口が前後にあるといいかっていうと、まあこうやって、今日風がね、あって気持ちいいんですけども、もちろん風通し、めちゃくちゃ良くなりますし、えー、上級状況に応じて、あのー、入り口、人とか、 周りの状況うるさかったりなんか隣に車が来ましたとかだったらこっち側に車が来たら力出れるし、えー、状況によって入り口を変えられるのはすごくいいことだなというふうに思いますワンポールテントで、えー、薪ストーブが使えて入り口が前後にあるこの3点だけで、えー、このヨーカテント語れるというか、あのー、すごく、あのー、気に入ってる点。 この3つが揃ってるテントってなかなかないんで、えー、それが揃ってる、えー、すごく素晴らしいテントだなというふうに思います。まあ、さっき言ったね、ブラックオフークラのやつは1万円やけれども、入り口が前後にないよね。まあ、そこだけちょっと、あのー、あれかなというふうに思うんですけども、えー、このヨカテントは、その3点揃ってるんで、えー、このヨカテントは前後に入り口があるんで、 えー、こんな感じで開放感抜群の店頭となっておりますということで今回紹介したヨカテントの購入先、えー、Amazon と楽天とヤフーショッピングの購入先を、えー、概要欄の方に貼っておくので、えー、気になった方はぜひチェックしてみてくださいということで今回の動画はこれで終わりたいと思いますではまたこういうところで、えー、別日で撮影しておりますこれは、ね、皆さんが今、えー、見た商品紹介の えー、設営とはまた別の日に撮っておりますでねちょっと撮り忘れた素材があったんでまた設営して、えー、設営終わって収納してた ら, したらです、ね、この収納袋のこの部分がね破れたんですよこんな感じでここですね破れてるでしょ僕ねテント5 6 0個持ってるけどここがね破れたの初めてなんですよねでここって結構さテンションがかかる部分やから補強してそうな雰囲気やけれどもこれねなんか補強されてなくてもうん、なんかちょっとなっていう風な感じでございます で、えっ、ー、と、シームテープのところも言ったけど、シームテープの方がちょっと中途半端に貼られてたり、まあ、品質別にそんなに高くないなっていうのが正直な印象です。まあ、えー、メイドインチャイナやから、まあ、別に日本の方が設計していても、まあ、生産は中国やなっていうのが、まあ、ちょっと垣間見れたというか、えー、ちょっと思ったところでございます。で、えー、っと、まあね、 あの、本来これ言うつもりはなかったけれども、あの、まあ、正直3万3000高いなというふうに印象です。えー、僕はですね、その、えー、シーカーを使レッドクリフとかシマロンとか、このテントと、ね、似たようなテントで、えー、まあ言うたらもう、このテントより も, より も, もう上のグレードのテントを使ってるから、まあ、正直このテントの良さがあんまりわからなかったです。このテントよりももちろんシマロンとかレッドクリフのいいなというふうな感想なんですけども、 にしても、このテントの1つ下のグレードに、ブラックオークだとか、えー、ワンチグリスのワンポールテントがあるんですよね、昔僕が紹介した1万円ぐらいのテントがあって、それもワンポールテントで設営が早くて、で、薪ストーブ使えて、今はね、別売りのストーブジャック、取り付け可能な、ヨカテントと同じようなストーブジャックついてるんで、えーまあ、1万2000円ぐらいで、ほとんどこれと同じような機能がついてるので、そっちでよくねっていう風うな感想です。 ブラックオークラーの3倍の値段でヨカテント使って、ヨカテントの3倍ぐらいの値段でシマノとかレッドグリィがあるから、そのちょっと中間地点の、えー、テントなんで、正直なんかどっちつかずみたいな、安さを取る高さを、なんかいいのを取るみたいな感じで、ちょっとなんか中途半端なあ立ち位置なんかなというふうに思います。まあとはいえね、あの、ヤフーとか、えー、楽天とかアマゾンとかでね、かなり売れてて、ずっと売り切れでランキング1位とかなってるんですけども、 なぜ売れてるというふうな正直な印象でございます。これ買うんなら正直ブラックオークラワンチグリスのテントでいいかなというふうに思います。ただワンチグリスの方は前後の扉が付いてないっていうのがまあ挙げられるけれどもまあそれ以外はほとんど機能一緒やし値段3分の1やからまあ正直そっちでいいかなというふうに思いました。えー、本当はねこれあんまりあのー、参考にならんかなと思って、えー、シークアートサイドのシマロンだって3倍値段違うからさそらシークアートサイドの方がいいのが当たり前じゃないですか。 けど、このテントの3分の1の値段のブラックオークラとかと一緒だよって言うと、ちょっとあれかなっていうふうに思ったんで、言わなかったけど、ここが破れたんで、言うことにしました。正直、ヨカテントは、あんまり、おすすめではないかもしれないです。まあ、これは僕の、あくまでもね、僕の感想なんで、えっと、まあその、 1万円ぐらいの、えー、ブラックオークラのテント、えー、ワンチグースのテントと同じぐらいの機能を持ってるよっていうのは参考になればなというふうに思いました。ということで、えー、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。